マサチャンネルのマサですここにですねハイウェイペグをつけたらいいんじゃねえか長距離が楽 な, なんじゃねえかっていうところ で, ですね、チャレンジしたんですけど部品を買ってあえなく惨敗いたしましたそしてですねただ傷がついただけとこのガードに。 でこれをですね、もうせっかくこの立ち置きの時についた傷も、ね、きれいに修復したので傷をね、修復したいと思うんですけども前回の時にです、ね、ここはどうやって直したんですかみたいなコメントで頂 い, いたんですよねなので今回はですねちゃんと傷をですね直してみたいと思いますでまず削ります削るんですけども削るものは何で削るかっていうとですね もう切っっちゃってるんでですす。けど、サンドペーパーパ結構ガッツリ傷が入ってるんで300番320番って書いてありますけどこれ結構粗いですこれでもう、まあ、ほんのりちょっとこう段差をなくしてで600番でちょっと滑らかにしてでこれもう取らないですもうサッサッと拭いて終わりにしたいと思います で、使う塗料なんですけども、前回ここを使ったやつと同じで、艶消し黒なんですけども、こちらです。シリコンラッカースプレー。これね、普通にホームセンターで買ったものなんですけど、ちょっとだけ高かったです。多分シリコンって付いてるからだと思うんですけど、うーん、いいかどうかわかんない。わかんないけど、とりあえず、ちょっとは高いよっていうものを買っておいてあります。これはですね、寒いところにあると、非常にムラになってしまうので、暖かいところでしっかり振って、 で、用意しておきます。そしてですね、養生します。これはね、ゴミ袋がいいと思います。ゴミ袋でしっかり養生して、で、もうシャッと拭いて終わりにするというところでやっていきます。では、まず削ります。見てわかると思うんですけど、結構ね、がっぽり入ってるんですよ。でしかもこう、引っかかります。 なんでこれ引っかかりがなくなるまでは削ってきれいにしたいと思いますまずは320番こちらでいきますもう本当あくまでも応急処置的な感じですまあこんなもんでいいかなみたいな これでね、ほぼ一発目は滑らかになったと思います。もう触った感じでこう引っかかりがなければ OK かなと思います。 そしたら、らの上から600番ですね。600番。こちらでほんのり削って滑らかにしたいと思いますこの作業は結局塗っちゃうんでいるかどうかは分かんないです ここまでも下地が出ちゃってるんで一発ではもう絶対乗 ら, 乗らないです塗料はもう34回重ねないとダメだと思いますでここにはね一応ねデイトナの スライダーをねこれをねもう一個ここにつけて足掛けにしようと思ってるんでハイウェイペグ的な感じでなのでまあいずれにしても隠れてしまうところではあります。 これでねほぼほぼ滑らかになったのでもうこれくらいでいいかなと思います。 では塗る前に、まずですね、パーツクリーナーで脱脂して、綺麗に油分を取りたいと思います。そして塗料なんですけども、暖かい部屋で、もう本当に一分以上、しっかり振った状態になってます。 冷たいところだとこれも絶対ダメだと思いますのでしっかり温めてでもう1分以上結構ガチャガチャ振ってから準備してくださいそれでは塗っていきますで今1回目塗った状態ですこれだとまあほとんどねあの傷は消えてないと思いますけどもなんとなく色がのったぐらいですね こんな感じでまずこれで2030分乾かしちゃおうと思います。うんうんうん ったところがなかなか乗らないんでまあ、そこだけちょっと継ぎ足していくような感じでやってますはいというわけでですね一応5回塗りました30分ぐらいに5回塗ったんでそこそこ綺麗にできてるかなと思うんですけどまあちょっとね角度によってはこの辺ちょっとボコッとしてますけど、まあこのくらいはちょっと勘弁してもらいたいな素人なんでっていう感じですね で反対側もね、同じような感じに仕上がってます。で、最終的にはこれと同じスライダーをここにカポッとはめてしまおうというふうに思っております。傷の修復をさせていただきました。エンジンガードの